ございます粘り強くね今だとこの免疫力アップアップでございますから、ね、さらに納豆をこよなく愛していただきながら、ね、でなおこの歌もちょっと 口, 口ずさみながらいただくとさらに美味しい納豆があのネバネバとできて美味しくいただけるんじゃないかと思います、ね、最後にネバネバ温度いきたいと思いますそれで少し踊り方をちょっと説明します よいしょ後ろに癖があります。はい、えっとって聞いたことあります<笑>この感じのフレーズが出てきますからそこのとこいきますねご飯んじゃわんでしょそしてお箸お箸で大きく2回ぐりぐりっと2回かき混ぜてそしたら横によーく2回もう1回混ぜて。 それをビヨーンと伸びたら糸が伸びてるのを端にくるくるっとこ か, からげてもらうとそんな仕草が入っておりますやってみますよいいですかせーのねーばねーばねーばほいささあら糸が見えてきましたよ皆さん上手じゃないですかはいそうでここのあとに粘る角には浮くきたるっていうふうにありますでここのとこなんですけども マスクをしながらでもね、こう表情で私たちと一緒にアップップ大会ですよ<笑>アップップみたいな感じでね、やってきますのでもう変顔できましょう<笑>よし、頑張ろう<笑>そんな感じでやってまいりますそりゃ、そんなことはやれません、お姉さま、はい、それでは最後にね、まではん元気に踊ってまいりますよろしくお願いします はい、最後です、「ネバねば温度」あしょあ「すスすり」あ「歯ひらいてしょ」あ「あそれひらいてしょ」あ「あおつきさ 5本の指をしっかり開いてグッパーはいグッパーあグッパーグッパーグッパーぜで混ぜますまぜてあまぜて呼、えー、よんでよんでほってほっけまたほってはいそれそれそれいくよー はいグッ、はい、パーです。 よんでおれあっアップ かった「おしておしておしておして」 「うみ、ま、のさちあれなんかめ」 よいよいやいね おはようございます。皆さんもね、表情がすごい素敵です。そして今日から納豆がさらに美味しくなりそうですね。バッチリです。はい、そんなわけで1日、えー、今日このか。